ブーバーしてるんですか。金で<笑>やっぱりバーディバですはい自己紹介お願いします自己紹介<笑>お願いします<笑>サブライティングチャンネルをご覧の皆様こんにちはゆうまです吉坂です これちゃんですよろしくお願いしま す, しいします今日は何をする動画なんですかこれは今日は一応検証企画をやらせていただこうと思ってます私ねテレビで、ね、なんかハングオーバーって言ってビュッフェを好きなだけ食べて一番太れた方が優勝するみたいな大会が実際それって結構やっぱ増えるもんなんですかいやーどうなんだろう水飲んだりとか食べるものだったりとかそれによって全然変わっちゃうだろうけど男性か女性かか女でも違ううと思うし例えば 10キロのものを食べたとして、じゃ体重がその ま, ま10キロ増えるのかしたら、まあそうじゃないじゃないですか。うん、ということで今回検証企画をやっていきたいと思うんですけれども、それにゲストの方は、ああ、何何何、<笑>何そのニヒルな笑みを<笑>、高いよ今日。今回暖か高い暖かい高 い, 高い。ちょっと心してプラス紹介させていただきますね。今回のゲストはこちらの方でーす。ちょっと待ってー。はい、ちょっと待ってー。<笑> 今回のゲストは、エビマさんで す, いすはい、皆さんこんにちは、エビマヨですよろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いいたします今回、ちょっと企画、先ほどちょっと話させていただいたんですけど実際、体重とかって公表されてたりとかですよねなだからもう、<笑>一番左はもうモザイクでしょえ一、一番左…左だけ え, え, え じゃあいいじゃ俺の体重だったら俺がこうやって乗っかって今まちゃんこうやって抱ッこして当た<笑>ったら別に、ね、俺も体重の方でなると若干まあデリカシーの話にもなってくると思うので、はい、侍の方からデカ盛りを提供させていただくので、うん、それを実食いただいてどれくらい差額が生まれるのかっていうのをちょっと検証させていただきたいと思います、うん、はいはい<笑>ちなみに今回何を作るんですかパスタです 時間制限と量をしっかり指定させてていいただいてます、ね、制限時間が50分総重量が5キロそもそもパスタのデカ盛り食べたことありますか食べたことないです鈴木さんもパスタ苦手なの7キロパスタとかで結構食べれないことあって60分勝負とかでパスタって大食いの中で結構難しい食材っていうのがあってさらにデカ盛りもうちょっと伸びたりとかもするし厳しい戦いになると思うけど一度体験しといてもらった方が今後の経験になるのかなと思って、はいはい、でもただう辛く食べてもらうわけがね じゃうどなんかもうあれがないいってないた<笑><笑><笑>だから、はい、エビファ屋さんなのでエビをとにかく大量にトマトクリームエビエビエビなんかエビトマトクリームパス タ, <笑>パスタということで今回は、えー、サムライ特製のエビマヨパスタをエビフ屋さんに実食いただいてどれぐらい体重が増えるのかというこ画をいっていきたいと思います50分5キロの食べきるみたいなもうサブルームみたいなもんだから あああ一応ね一応ねなんかこうエンドレスになっちゃうしそうっす、ね、うんしっかりこう目標設定としてっていう形で今回海老丸さんの意気込みとかってありますかせっかくふ高ささんが作ってくださるんで美味しく食べたいんですけど後半になったら多分ガチモードになっちゃうかもし、うん、れないですね、まあ、今回の内容決まったということで侍恒例のキューワードをうんキューワードじゃ向こうに向かって言ってみればやるんだこれやるよやるましマジで言って誰か一回やってみたらいいよ本当にあいいようん別にいいよ全然いいよ、ね、目見て目見 て, 見てちゃんと目見て ねーなんだかねーわー誰か責任取れまで行きますお願いしますお願いしますえっ<笑><笑> じじゃゃ食材の紹介お願いい、しますはい、じゃあ先にパスタの食材ですね、うん、パスタ用のエビはこっちですね、からつきのエビを使います、しめじとにんにく、生クリームとバター、パスタと玉ねぎ、トマト缶とトマトソースの缶、白ワイン、粉、うん、でーズ、ね、がパスタの食材です、でエビマヨ用の食材は、こちら、ムきエビと、それ、彩りのほうれんそレモンとマンゴーソース、スイートシリーソース、マヨネーズと、お麦粉、かたくり粉、パプリカ、感じですね。はい、はい えビは腹付きのままとりあえず使いたいのでこうこを切っちゃったんだけど腹付きのまま背わた抜くときは、うん、この背中のつなぎ目のところに、はいはい、用うを刺して、うん、引くと背わたが出るな、うん、ちなみに吉田はエビアレルギーだ大好きだけど食えないこんな感じでこ れ,、ねこではい、これじゃあ全部やっていきますは次、い、野菜です玉ねぎいきます このチャンネルで玉ねぎにたたきてるとにかくその包丁使いやすくでしょうがないでしょう超切れる自分の包丁持ってくんでやめたもんこの包丁使いやすいの十何年やつか十分くらい使ってるの 全体そうなんだけど炒める前とかにこうやって問んであげる問、うん、んであげるときのこ胞子だからさその胞子が潰れて香りが出やすくなるへ、うん、えこ、ー、のきのこもそうひき肉でですね頭のとことケのとこ取ってましたねそうですねあめまりケの硬いところ取って、はい、で割ってあげると中から芽が出てくるんで口当たり悪いんで取ってこれをみじん切りにしますはいじゃ、はいはい、のバターを入れます、はい を入れます。試<笑>験こっちで。<笑>ちょっと忘れ て, てたいたですね。あのバターなのでちょっと焦げちゃうから弱火でニンニクの香りが少し出てきたなっていうタイミングで玉ねぎすぐ入れちゃいますういう。ここに玉ねぎを投入します。メポイントは少し塩を入れてあげると浸透圧が変わって玉ねぎの水分が出てくる。 エビ投入します。エビちゃんも。予備で殻を焦がすんで出汁を出す足りの。なるほど。あんまりいじらないから。お、めちゃくちゃ色変わりましたね。い、う、い、ん、匂いがしてきたから。いいいこの段階で一回エビを、うんはいはい、あ逃がします。逃がして、うん、で。 エビの頭だけ外します頭だけちょっとこう、うん、味が詰まってるんでこれだけ味だけちょっと焼き焦がして、はいはい、白ワインでこぎ落とす、うん、なるほどホントに焦がすつもりでやってあと、うん、で焦げを取ってそうそうそうそう焦げがうまみになるからでアルコールが飛んだらアルコールが飛んでちょっとこのエビの出汁が出たらこの頭全部も捨てちゃうエビエキスをはいエビエキスの抽出が完了したということなのでここにさっきのお野菜を戻します の, 基本のトマトソースにトトマトソースがもしあるのであればトマトソースをはいそんな時間なかったので刻んでいきましょう刻んでいきます、うん、またしばらくちょっと詰めますはい下ワトウも取ってやるおむきエビボイルじゃなくて生なんでちょっと臭いから一回洗いますお酒とお酒と片栗粉が汚れを取ってくれる臭みとか片栗粉もまあよきこれでちょっと軽く飲んで これイカ全部流してはいということで洗い終わって水気を切りました、はい、そしたら、えー、と下味をつけて、うん、軽くだけ お, お塩おとお酒ちょっとちょろっとだけで片栗粉を取って全体にまぶしてかかる感じでこの片栗粉はあの味が馴染みやすくなるために先の塩とか。 はいということで今からエビマヨのソースを作っていただきます。はいまずマヨネーズです、ね。エビマヨなんでマヨネーズを、うん、揚げ物に油分がない。エチャップをちょっとチャップをちょっとだけ生クリーム、うん。スイートチリソース。でこのマンゴーソース。グラニュー糖。砂 糖, グラニュー糖、えー。砂糖入れる。本当はね練乳がいい。今日どうに 最後にちょっと絞るんで味しめるために準備だけしておきます。これ一回混ぜますおー。はい。マンゴーソースを出します。有名の中華料理屋さんがマンゴーソースで有名、うん、に。うーん。そうなんだ。すごくうざい。<笑><笑><笑>最後ちょっとレモンで締める。若干枚ぐら い,、はい。はい。出来上がり。はい。えー、さっきの。うん パスタソー ス, ソースいい、ね、もうちょっと味を調整します、はい、塩入れて塩とうわ結構ガッツリ入れるんですね、うん、でも生クリーム入れたらもうあんまり沸かさない方がいいので全体なじませて温めてあげるだけが な,、うん、なるほどちょっと薄いんだけど量を食べるからあんまり濃くしない塩分強めにしない方がいいのかなこのあとにチーズも入るから、うん、考えてちょっと薄めに。 はい、ということで油の準備が整ったということでバラエビちゃんをあげあげしていく感じですねそうですいきます、うん、あらーちょっ と, と落ち着いて衣が固まってきたなぐらいのタイミングで全部垂らしたらなるほど スタ ー, トエビマーた待ってる<笑>、はいま 果たして体重がどれくらい増えるのかでは行きます五、四、三、二、一、スタートですサコいただきますいただきますふぅ めちゃくちゃ美味しいです。<笑><笑>めっちゃ美味しいです。もうね<笑>嬉しいですね。ここもじゃあ。<笑>やばい。でもこれはちょっと食べれる自信しかない。逆に僕は あ, れ あ, れあんまりあのお邪魔しないように。はい。はい。ね、あ全然全然。ありがとうございます。 めっちゃ美味しい、うん。なんか、なんかめちゃくちゃ、私が好きなタイプのイケメン。めっちゃ美味しいです。うん。 いやもう全然いやなんかむしろ喋っていただいた方が。うんうん、あずみちゃあ食べながらね、はい。俺ふと思ったことについてですか。フードファイターさんも脱衣の時に話しかけたらダメだなって空気が正解なのかどうか今だに分かんないですね。あ俺は<笑>難しいね。うん、その。 だから咀嚼してる時にただ今の時にビビマイスにどうですか味美味しいですかって聞くといや食べてるやなんってとか<笑>それはわかるんですけどでもテナスじゃ喋れなかったからフードファイターさん喋ないとあの誰も勝る人がやってなってだからすごいシーンとした動画になっちゃうじゃないですか、うん、何が正解なんだろう今何分かス鈴木さんはあれじゃんあのちょチャレンジする前の顔でわかるじゃん<笑>あもうスイッチ入ってるあわかりますあこの人も喋れないタイプだってスズキさんマックスさんが 撮影回したね、カメラ回してない時の顔で、あ、今日からしてな、あとはちょっと、え、画面教えてくるなみたいなのが何んもなくわかりあ、あ, あ、なるほど。で、空気をんじゃあう、わかるよ。そうそうそう、うで、あの、松本さんのやりやすい方向に持ってこるうみたいな。うんうんうんうんうん。え、皆さんのね。どうなのだろう、変なもんね、なんか。めちゃくちゃ気遣っていただいてるのは、すぐ感じてるんで。<笑>気遣ってちゃうだろうなっていうのはある。<笑><笑>正直。<笑>大丈夫です。か、うん、全, 全然、全然。 なんか静かなより喋っていただいた方がなんか気が楽ですあ、本当ですか、ほん、ね、と、うまいですあ、ねうんうん、確かに確かにうんうだってもう冷めると全然硬いでしょう。硬いです、本当に硬いあ、硬なんか途中で止まります、なん か, か う, うん 優<笑>勝始めたのは半年前で、ガチでやり始めたのが最近、のあ本当に自分の限界までっていうのは、本当に最近です最近。なんであので、ある意味その、まあ言い方を、言い方を選ばないときなの、まあ新人フィードファイターなのかなっていうところで、でそれで、まあ、今の食べ方と、あと1年後、この動画に出したときに、どういう食べ方と差というか違いが出るのか、すごく個人的に楽しみで うんうん、食べ方というか攻略のしかた、うん、それはまあ日々成長していくわけで、どういう違いだっなの<スリフ>なかっ、<笑>だからこそ<笑>だということですけどうやっていい、こ<スリフ>れ、N マネちゃんの初めての限界の会ちだったあで、ちょっとまあまあ語弊あるんですよ。<笑><笑><笑> 何<笑>だまあまあごきなですもっとなんかあの具体的な言い方なかったあえて言い出せると言い出せるとああ、いやでも本当にそうですねあ、そうなんですか何をしたんですか限界じゃないっていうはいはいはいどういう内容だったんですかそん公開されてないかもしれないああ、なんでどでも、まあ時間制限ありで食材指定で60分間で限界まで はっていい、あパールパール用、パール用。その時ってどうだったんですか、のシ ン, <笑><笑>シンプルにすごいって思った。シンプルにすごいって思った。それ以上に言葉がなかったのかな。<笑>ない。すごいな。<笑>まあタメ語とかも全部あるけど、それも踏まえてすごかった。<笑><笑> <笑>いやこれでおしまいですねパスタおしいや、おいしいももっと元でいっていいですかはいエさん結構貴重ですよね<笑>毎回同じぐらいのまとまりになるまであああ、あ、しいってかうんあっ中にるいだ うんうん、ッいやめすあ、めちゃくちゃ型なんです、うん で10分切ったところですね。 大さまですいしますどうですかいい あもうなんか何分時だったかな、多分二十分経ったあたりが一番低くて全然なんか打ちなかったんですけど、今全然楽です。はい。はい。では世界中の男性が街にマスタドンが運命に仕上がります。行きましょう。やばいな絶対。い<笑>やー怖いなー。<笑>人生で一番最悪の時かもしれない。ですいや本当に。おお結論。確かに増えとる。少なくとも五キロ以上増えてます。 えちょっとちょっとあとで計算してみましょうかあ 300cc ぐらいああやったらそうやわすごいじゃないですかうわっやばっえっ、ー、<笑>するんだ秘伝するぴったり増えてますねぴったりでしたねこれ企画のうちこれなんすか<笑><笑>人間ってすげえ<笑>検証結果<笑> 無事、検証が終わりましたお疲れ様でしたお疲れ様でしたということで、まあ、まさかの検証結果にはなったんですけれどもそもそも完食したことがやっぱり 5kg50kg はいお疲れ様でしたありがとうございますいやありがとうございましたあ り, ま あ, りまありがとうございました難しいと言われるパスタでね、うん、しっかりパスタ入った後、ほぼ同じ一定のリズムでビマヤも完食されてどうまだ余裕あるまだですマジで全然今走れます走走んんな、走んな。<笑>もしね、 良ければね、もう1回ね、うん、どっかでもしいいよろしければまた別の食材だったりとか別のまあ、えーと、環境でやらせていただければ幸いでございますあのそ の, 辺の動画でもぜひコラボしていただいて<笑>見せないでいただければほとんど鈴木さんに同じメニューを作ってみるいいっすね 1.5 倍 7.5kg ぐらいでおーじゃあいろいろまたやらせていただければと思います、うん、今回は本当にお疲れさまでしたあ り, あ, りありがとうございましたありがとうございました